いきますえっ、ーえー、と、はい、えええええっっっっっととととととと耳がが割と大きいいでですす<笑><笑>えとどううしようかなっっ座高高っとっ、えー、とあと好きな食べ物は生クリームですえっ、ー、と食べます。 えーえー、かわいいえー、どうしよう<笑>何 何, 何私何考えてきたか待ってます<笑>えっとえっとえー、もうちょっとおとなしい人間になりたいと思っていますで好きな芸能人は松井玲奈さんが大好きですめっちゃ憧れていました、うん、こんなもんかな す。で、あ の, あの私は7分の22がとってもとっても大好きなのであの皆さんにも愛していただけるようなそんなグループに11人でしていけたらいいなって思います本気です頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いいたします海野瑠璃でした <笑>いやーなんえっと私はフルートであのー。うん なんですかシャンプーの匂いがスターの収録曲を吹きたいと思いますあのー、もし決勝戦に行けたらまた違った曲が弾けるかもですのでいい、ね、ぜひよろしくお願いしますいい、ねうんうん、ーあありがとう。はいありがおう。あ反対側でおお願いします。おおおおおおおおおおんおおおおおおおおおおお ましたああのじゅえーーそうあのじええっですね今後はならないない、えっとすかあのんんそちゃんあうあーあーささトップバッター、はい、ト ッ, プバッタートプバ海野しの野郎を言っていただきます。いや<笑><笑> わかりましたはいじゃあこの指令がございますああ、はい、さあこちらを言っていただきます、はい、見ていただいていややらないかと思ったな、はい、自分のじゃないとすごい楽しい、はい、<笑>さあはい、はいはい、じゃあいただきますよ<笑>あでそうかそうかなるほどねはいということでお願いいたします<笑>、うん、あなたにだけ私の秘密を教えてあげる、えー なん だ, よなんだよの秘密です、ね、ないですすねないちゃんと、えーないですね、だったら教えてほしくない<笑>、はい、ということでこんな感じでどんどん参りますよ。えーすいねはい、さあということで続いて、はい、これあの昨日自分で作ってきたんですけど<笑>そしたらあのみなスタッフ皆さんから「これ番組が用意したって言わないでね」って「自分が用意したって言ってね」って言われて。<笑> なクオリティがででですすすかかかめっちゃ良くないですかどうですか皆さんほら種とか結構大変だったんですからねこれ塗るの<笑>ね昨日お仕事終わりにようなようなもうでもやっぱ感謝をしなきゃということでやっぱりね自分でやっぱ気持ちを込めて作ろうということで作ってきましたいやーいいですね似合ってますかねいやぜひ感想なんかもねいただけたら<笑> <笑>う位置固定しないんですよね皆さんから笑われても私はこれがやっぱ海への感謝だと感じているので私気にしないですから。はい